こんにちはブロ ー, ダーです今日はですね冬服を処分する方法についてまとめていこうと思います皆さん冬服って何着ぐらい持ってますか冬服って意外とかさばるしでプラスタンスに入れておいたり、えー、衣装ケースに入れておくと臭くなったりしますよねそうなってくるのを防ぐためにもまずはどういう風に 冬服を処分すすするのか手放す方法についいいててままととめていこうと思います僕のチャンネルではこうしたミニマルな生活だとかミニマルなコスパ生活のコツについてまとめていますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします今日は冬服を捨ててミニマルになる方法なんですけれども実際どういう風に生活するの か, とかどういう風に処分するのかって話なんですけれどもこんなツイートしました、えー、お気に入りの服は1着だけにするだとか更新して、えー、お気に入りの服だけを買い替えるだとかっていうことを言ってるんですけども皆さんどうですか 今日はうはツイッターで発信したプラことをプラス、ユ、えーチューブでより詳しく限定で話していこうかなと思ってます。僕、今、なんとフィリピンのセブ島にいて、これ、なんでかと、今、日本が冬ですよね、けど、フィリピンの場合、夏です、気温はなんと28度です、T シャツで過ごせるぐらいで、でプラス、この聞こえるように犬の鳴き声だとか、結構自然 の, あの豊かな場所にいるんで、冬じゃないところで T シャツだけで生活するという話をより詳しく説明していこうと思います。 まず1つ目、お気に入りの服1着だけにする、これ結構ポイントだと思います。これ、日本でもできるんですけども、僕の場合は今、ダウン1着をメインにしてます。なんでかっていうと、ダウンって結構使いやすいですよね。いや、一番あったかいなって思うアウターはダウンだと思うし、プラス、ロングコートだと結構ロングな部分、長い部分が邪魔になったりしますよね。で、方や服が好きな人って、いろんな冬服を持ってると思います。ダウン持ってたり、ダウンも薄いダウンと厚いダウンだとか。 コートも短いコートと長いコートとでつい5年前ぐらいまではショート丈のダウンだとかショート丈のアウターが流行っていたのにここ12年ではロングコートロング丈が流行ったりだとかという風にやっぱりトレンドによっていろいろと変わってくるんですよねそれを防ぐためにも1つだけにしてベーシックな形を1つだけ持っておくというのがいいのかなというところで1つ目に挙げてみました。 2つ目のポイントはお気に入りの服だけにすることです。これは結構重要で更新していくっていう考え方なんですけども自分が好きな服だけを更新していく。例えば僕の場合でいくとダウンが好きなんでダウンを1着だけ持っておくと。 例えば穴が開いた時にそのダウンを新しく最新のダウンに買い替える1着だけしか持ってないんですけどもダメになった時に買い替える1シーズン終わった時に買い替えるっていうふうに更新していくっていう考え方を持っておくとすごく便利です長期間長年使えるようなベーシックなアイテムを選ぶようになってくるのでベーシックなアイテムを使う時に更新してで自分が好きなものだけを自分で持っておくと で特にダウンだと圧縮袋で圧縮することができるんですよなんで例えばこういった常夏に行く時でもやっぱり飛行機の中だとかあとはエアコンが強いところっていうのがあるのでそういった時に圧縮袋に入れてこのぐらいの薄い、えー、厚さにして持っていくっていうのもできますただダウンはそこまで夏使うことがないのでダウンは必要ないかなと思うんですけども日本で冬で生活する時に必要になった時にそういった意味で買っておくっていうのもありかなと。 というところでまず更新していくという考え方を持つのがポイントです2つ目は更新していくというところです次3つ目3つ目からちょっとレベルアップするんですけどもそもそも服がいらない環境を作る冬服がいらない環境を作るというのがポイントですこれちょっとレベルアップしたというか僕が海外ミニマリストっていうふうに言ってる理由の1つなんですけども海外で生活するとで常夏な生活すると冬服がいりませんこんな28度だとか で生活するような日本が冬なんですけれどもセブ、えー、島だと夏っていうような冬の場合夏に移動する、えー、冬日本は冬だったとしても南の国例えばフィリピンだとかパラオニュージーランドオーストラリアだとか夏なのでそういった夏の国に行くっていうのはポイントです僕は今そういう生活を目指していてそのために今フィリピンで生活をしてでプラス次はパラオに行ったりだとかニュージーランドに行ったりだとかちょっと日本に帰っていくためにダウンは の, のけておいてだとか。 ちょっとした生活であれば23日であればダウンはそこまで必要というかロングコートが必要というほど寒い環境に行くわけではないのでそういった意味で冬服がいらない環境を作るというポイントを3つ目に置いてみました次4つ目4つ目なんですけどもちょっと内容が重複するんですけども常夏の30度の国を選ぶこれポイントですパラオニュージーランドオーストラリア フィリピンンとか結構特夏でですすし、バンゴクも特夏ですよね。そういった意味で28度30度の国で生活をすると僕みたいに今、えー、冬服がいらない環境ができる冬服を卒業するために常夏で生活をして、えー、YouTube の発信だとか Twitter やったりとかブログ更新したりあとは、えー、冬に日本で生活する前に夏に日本で日本の仕事を終えて日本の仕事は日本の 現地のスタッフにお願いしたりだとかっていうふうに分業をすることによってそういった仕事が成り立つっていう知識を得るっていうのはポイントですこういった知識だとかコスパ生活だとか海外でも生活できるような分業の方法だとかも僕のチャンネルでは話してるのでよかったら別の動画を見ていただければなと思います次5つ目5つ目なんですけどもエアコンが寒いのでで一着は長袖を持っってておきましょうって話です実はフィリピン常夏なんですけどもやっぱり年中エアコンが効いてます で特にフィリピンだとか海外だとかでエアコンがすごく寒いなと思うことってありませんか例えばハワイだとかグアムに行った時に、えー、レストランはすごく寒いっていう風に感じる人も多いかなと思います僕も結構寒がりであのエアコンが強すぎるとアウターを羽織ろうとするんですよねそういった意味でアウターは一つ持っておかないといけないのかなっていうところですで最近で行くと僕はあのユニクロのヒートテックの極暖ってあるじゃないですかあの一番熱いやつを着るようにしてますこれすごく便利で 伸びにくいですしプラスあったかいっていうところで T シャツの上から着れるんで今それを着るようにしてますで最近はちょっと今着てないんですけども一歩前だと僕はあのユニクロのパーカーを着てましたあの防水というかテックパーカーですねテックパーカーって言われるやつがあったんでその防水もできるし撥水もできるしちょっとした寒いところではそれ着れるっていうところをやってましたちょっと破れちゃったんで今持ってないんですけども今は極端を着て生活してるって感じです 5つ目は、特殊な国でもちょっとエアコンが寒いんで捨てすぎるのも、えー、危ないですよって話です。次、6つ目、基本的には T シャツで生活するって話です。特、え、殊、ー、な国にと、基本的に T シャツで生活できます。ここ今、外なんですけれども、僕も、えー、T シャツでほぼほうぼ生活してます。エアコンがある環境ではちょっとした長さで着きますが、ほぼ T シャツで生活できるので、速乾性の 早, い早く乾く T シャツを着るようにしています、えー。特にナイキののランニンニグの シャツだとか、あとはテックパーカー、テック T シャツだとかはすごく乾きが早いです。スポーツ用品だとかもすごく乾きが早いので乾きやすい T シャツを選ぶようにするとより簡単に乾いて洗濯も楽かなという感じです。特にフィリピンの場合だとカラッとしている気温が多いのでそういった意味でまず自分で手洗いしても1日で2時間ぐらいで。 干しておけば乾く環境でもあるのでそういった意味で乾く環境自分が生活しやすい環境を作るっていうのはいいのかなというところですでプラス今回ですね僕のシェアハウス僕が今シェアをして生活をしてるんですけれども1泊1500円程度で生活できていますここ結構高級なドミトリーなんですけれども高級なマンションなんですけれどもここで生活をしてメンバーと一緒に友人と一緒にシェアをしてます そのメンバーはどこから集めたかっていうと僕が主催しているオンラインサロンからメンバーを集めましたこうやって海外が好きな人だとかあとはフリーランスの仕事に興味がある人たちが集まっているサロンに参加をしてでそのサロンのメンバーと一緒に海外に行って で、シェアハウスしてで YouTube 一緒にコラボ撮影したりだとか YouTube の編集を教わったりだとかあとはライティングの仕事を振ったりだとかお願いしたり、えー、お願いしてもらったりだとかっていうふうにもう仕事のシェアがしできる環境があるので海外で生活したいなとか、えー、日本を飛び出して日本以外の生活もやってみたいとか不意福を処分して別の生活してみたいなと思う方はぜひぜひそういったサロンに入ってみるのが面白いかなと思います。えー、日本でもミニマリストの コミニマリストのツイッターだとかをフォローしてもらってそういった情報をゲットしたりだとか。 あとは僕のようなサロンに入ってもらったりしてそういう風にいろいろと情報収集するっていうのは面白いかもしれないですね今後やっぱりコミュニティの授業がすごく発展すると僕は思ってます個人で仕事をするっていうのが当たり前だったんですけどもそこからより面白い仕事ってやっぱり法人だとかあとはチームでやった方がすごく面白い結果が出るんでそういった意味でチームで仕事をするのが増えてくる今後増えてくるのでコミュニティに参加してどんどんシェアしながら面白い仕事をするっていうのはありかなと思ってます今日はですね冬 服ををてててミニマリストになる話をしししきましたたいかかがだったでしょうか正直いろんな方法があって冬服を処分するために、えー、まずはお気に入りの1枚を見つけてでプラスちょっとレベルアップすると海外で生活してみたりするのもありなのかなと僕ももう冬を日本で生活しないためにどうしたらいいのかとで冬の、えー、期間はもうマンションだとかアパートだとかを解約してもう日本に帰ってこない環境を作るっていうことを今後も進めていこうと思いますもうおそらく来年にはもう 日本にいないかなっていう感じで、日本は自分が好きな時、例えば花見の期間だとか、例えば夏の暖かい時期だという時に帰って、で、冬にはもう別の国に行くっていうスタイルをとっていこうと思います。こういったね、ちょっとした癖の強いお話をどんどんしていくんで、よかったらチャンネル登録といいねボタンを押していただければなと思います。今日はですね、冬服を処分して、いかにして生活していくのかっていう話をしていきました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。